昨年末私が行った店舗でなんと 70% 引きの657円税込みで売られてたのでちょっと怖いなと思ったんですけど物は試し購入してみました映っているのは左側から茅付ハンモックのブラウン真ん中がグリーン右側は茅が付いてないハンモックになります お店の方に尋ねると店舗によって扱っている商品や値段も違うということなのでどのセカンドストリートでもこの科学でやっているわけではないと思いますがそういう意味ではですねたまたまということかもしれません一応お知らせください商品としては替え付きハンモック虫の侵入を防いでくれるということがとてもありがたいです耐荷重は国内テストで 100kg シングル1人用サイズです 発売元が株式会社ハック。サイズは幅が7 0センチの高さが7 0センチ、長さは2 6 5センチと大きいです付属品はカラビナ付きの本体のほか固定用ベルトが2本プラスカヤ用のロープが2本となってます説明書によると木の幅が 2.5 から 3m を選んで設営してくださいとあるんですが地元の公園にですね試し張りに行ったところその細い木はあるんですけど太い木ですと 5m6m ーーは間隔が空いているものでちょうどいい間隔の木を探すのに苦労しましたがそういういことはキャンプ場でもあるように思いますあちらの小道の反対側にはテントを張っている方もいらっしゃるしタープやあのテーブルを並べて食事をしている方もいらっしゃいましたこの公園はグループでデイキャンプを楽しんだり火を使って調理したりすることも可能な公園なのでルールを守れば気楽にデイキャンプが楽しめる場所になります こちらの木は割と太めで間隔も中では狭い方だったのでこちらでハンモックを試してみようと思いますとは言っても木と木の幅がですね 3m は超えてましたので付属のベルトやロープでは長さが足りなかったんですねそこで持ち合わせたベルトで試しにやってみようと思いますはい、えー、こんな風な感じで、はい、まずですね木と ベルトを結んでそのベルトに半ク本体をカラビナでくっつけます金属のカラビナももともとついているのでそこに結びつけるだけですねでその後細いロープが付属しているのでそれでこのかや部分このネットですねこれをまた引っ張って上に持ち上げるように木に結びつけますしたがって本体は蚊帳がくっついてて取り外せるわけではないんですけど 蚊帳だけはですね上にちょっと持ち上げてロープで縛ってやることで内部の空間を広げてやるというふうな作りだそうですでちょっと入ってみます657円なので本当に大丈夫なのかとちょっと恐る恐るだったんですけどこれがですね快適でしたねもうこんな感じで、えー、全く本体は問題がなかったですゆらゆら揺れる感じで空を眺めてですね もうこの季節はね、えー、本当に気持ちが良かったので、ちょっと曇ってますけどね、幸い雨ではなかったので、えー、これね、ここで、あのー、揺られながら、180度ね、見回すとこんな感じ、えー、長さがね、265、これ、ロープ含まずありますので、私の身長ね、180あるんですけど、もう全く余裕でしたね、はい、えー、本当にね、気持ちがいいです。 この本体については、えー、とてもじゃないですけど657円のものとは思いませんでした、まあ、値引きする前でもね2200円ぐらいだったんですけどそれでもね激安だと思いますはい、もう少し詳しく中を見てみますとこんな感じでですね蚊帳と本体が一体化しててジッパーを開けると内側にポケットが1つこちらが頭側ですね それから外側にもポケットが1つ縫い付けてあるんですけどこれはもともとハンモックが入っていた収納ケースになります滑りも良いジッパーが頭側から開くのと足から開くのと、まあ、ダブルジッパーになってましてジッパーハンドルも外側からと内側からと両方開け閉めできるようにきちんと整ってましたでこのベルトは私が実参したものなので実際のものより少し厚みが厚みっていうかその幅が広いんですけど でこのロープはですね付属品なんですけどやはりですね木と木の間隔が広かったのでロープ2本で本来はカヤを持ち上げるんですけど足りずに1本で持ち上げてますしたがって2本でね持ち上げればもうちょっと内部がね広くなるんではないかということで快適な設営ができると思いました、まあ、これでもね問題は全くなかったんですけどねではちょっと片付けてみます まずこの蚊帳の方のロープを外しまして次に本体を結んでいるベルトを外しましてこの結び方とかはね普段慣れてない方はあらかじめ予習されておいた方がいいです体重かけますんでね肩結びとかにしてしまうとしっかりと結び目が固まってしまってほどくのが大変だと思いますまあ、引っ張ればほどくようなねほどき方結び方っていうのを準備しとけばね困ることはないと思いますそしてこのように簡単に畳めます まあ、ペラペラのナイロンポリエステルでできてますので重さもですね 670g しかなくて DD ハンモックより一回り軽い感じですねまあ冬だとブランケットと防寒具がいろいろ要りますが5月これからの季節だと最高ですねはいこんな感じでねしまう時もねくるくるっと元のケースに入りましたのであの一度出すとね二度と入れなくなるようなものが時々テントとかタープありますけどそういうことは全くなかったです 木の幅がです、ね、こんなふうに 1m が4つちょっとおかしな絵になってますけど、えー、ちょうどね 4m ありましたで付属のこのロープですねこれ蚊帳を持ち上げるためのものですけどこれはね使えませんね、えー、はっきり言うと購入した方がいいです ホームセンターで300円も出せば大荷重が1 0 0キロ超えるような細めのポリエステルのロープが買えますしダイソーのグリーンロープなんかもそうだと思うんですけどこうしたものを持っとけば木と木の間隔が広すぎて付属のロープが足りない場合でも一時的にしのげるんではないかと思いますまあ茅を吊るすためにも使えますしベルトの代わりにも一時的な利用は、まあ、自己責任にはなりますが可能ではないかと思いますこれが付属のベルトですね えー、木, 木の周りを、ね、結ぶものですけど幅がね私が持っていったものは5センチ付属のは2 5センチで全然違うんですけど、まあ、できればですね幅が太い方がいいと思いますあの、まあ、木のねあの樹皮というかねを傷めないためにとかいう配慮もあるんですけど、まあ、何より長さがね付属のものは2メートルしかないのでもうほとんど足りないんですねだから付属のものを使いたい場合はこういうシャックルっていう金具なんかを買えば これはあの安く買えますけど構造が単純なので金具自体の耐荷重が 100kg はあります。従って付属のベルトはこの金具に結びつけておいてでこの金具からハンモックのカラビナまでは持っていった別のロープで繋いでやれば長さ調整が自由にできるように思いますベルトとロープだけは自分で解決した方がいいですね8缶を持っておけばこのように解くのも簡単にできますここからは ハンモック内部を拡張してより居住性を広げるために一工夫を紹介したいと思います使ったのはダイソーのグリーンロープですねこれポリエステル製なんですけど 3mm で長さが2 2メートルもあります、えー、開封した時にねあの絡んじゃうんであらかじめほどいいとかないと使いにくいですけどまあこれをですねかやを持ち上げるためにこのように使います、えー、2本、えー、今ちょうどね穴に通してるんですけど あれだとね、えー、一向にね、えー、2列がくっついててかやが広がらないので針金を使ってこのようなちょっとねつっかえといいますかねポールのようなものを作ってみようと思いますクリーニング屋さんでもらえる普通の鉄の針金ですねなので鉄ですのでペンチでまあ割と簡単に曲がりますこうやって鍵状のものを作るんですが、まあ、先端がね尖ってると危なくて半、まあ、クを傷つけてもいけませんので丸めた上で えー、針金の両端をこのような鍵状にします長さがね5 5ンチほどあればちょうどいいのでそれを3本準備しますこういう感じですね、えー、そうしますとですねこれを、えー、このかやのロープが通ってる輪の部分に引っ掛けてやるんですねで5 5ンチあればちょうどこんな感じで。 かやを広げてくれるので居住性がずいぶん良くなります。ハンモックの幅自体が70センチということでそこまで広いわけではないので。なるべくこのように広げてやった方が快適に過ごせます。はい。えー、3本ね用意しました。このような感じでしっかりとね。広くなりました。では実際にね使ってみようと思います。 はい、中に入るんですけど、まあ、入る時もねこうやって上が広がってるのでとっても入りやすいし、まあ、空もね、あのー、見やすいというか<笑>あ気持ちいいですねまあハンモックの魅力はですね空中でゆらゆら揺れる浮遊感だとは思うんですけどただ眠る時には平らな方が熟眠できるっていう方も多いと思うので、まあ、そうした場合はこういう使い方も一つだと思ってます。ということで本体はね全く問題ないというか。 超快適だったのでご報告です、えー、昨年ねこれ実は私一回買ったんですけどある事情があってね手放してしまってあまり遊べなかったので今年はしっかり遊びたいと思いますまだねあまり半分か遊びやってない方おすすめです今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画いいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録もよろしくお願いします